どう誰に言うておるんじゃんって聞いれちゃうかね差別すんのかおらもしもしもし、えっとはい、田辺哲司様、そう田辺哲司様でしょうかはい私自転車の宮部と申しますはいはい実は、えー、町内会長をされてますよねはいそのことについて取材をしておりますはい、はい、事実関係をお尋ねしたいんですけどもあのなるほどはい 市役所の職業ですね、ま資質的に経営しているお店に無理やり行かせていだとか、かなり法外なお金を払わせ て, されていたとか、そういった証言が複数あるんですけども、これは事実なんでしょうか、うん、いや、違うと思う。違うというのは、その市の職員というのは、そのお店に行かせてないということですかお店って、うちの店じゃないんやわ、まあ。みんながそう言うとるけど。まっ、あ、く関係ないと。 関係ないあの名義も違うし、全然関係ないんじゃないけど。その売り上げっていうのも、別に自身に渡ってるわけではないということなでしょうか関係ない関係ない、分かりました、あと市の職員をですね、その自治会の活動だとか、そういったものに私的な行事に協力させてたといったこと、話があるんですけどども。うういうことよ、具体的に。例えばですね、あのあご実家があ の, あの川の近くにありますけど、あのピンクの家の近くに。 そこのガレージに、ちょっとお店みたいな形に建物があるんですけど、うん、そこを市の職員に作らせたっていうんですね。家は大工に頼んだよ。大工に頼んだのでって、うん、市の職員松松。松坂という大工に。そうですか。じゃあそこには市の職員っていうのは何も手伝いをさせたとかそういったことはないわけでしょうか。人あのー、理事会によって来とったけど、はい。手伝いというか、大工が作っとったで。大工が作った、うん、はい。 うで、あとですねあの、うんはいえー、もう6年ぐらい前になるんですけども、うんまあ、清水という人物がいてですね、うん、その教育委員会の庁者の中で、まあ、渡辺会長はその、まあ、親族を連れてきて、その童話だとかそういったことを言って、うんまあ、威圧して、その死にも来るなっていうようなことを言ってたっていう。うん ようなことで、あまあ実際私、音声を聞いたんですけどね。うん。いや、あのー、親族と違うな、それは大井町の自治会長の話よな。大井町の自治会長。大井町の自治会長はそれをやったってことですか違う違う、大井町の自治会長が童話っていうのを清水に言われたんな。あ、大井町の自治会長が言われたと。うん、はい。うん。それでそ、その話。その場に田辺会長はいたんですかおった。そうです。 本人はその場で何か相手を叱責するとかそういったことはされたんですかえっと、あの田辺会長自身は、うんうん、その現場でその相手の清水さんに対してその叱責するとかそういったことはされたんですか同和というのは言うと差別したらあかんやろとか言うんですかあ、差別したらあかんというふうに言ったんですか、うんうんうん、あと事実関係ですけど、田辺会長自身は、うん、解放同盟とかそういった団体に入ってますか 入ってない。入ってないですか。うん、あと出身は実は、愛護一町ではなく、うん。四日市の出身でそれで田辺会長自身は別に、童話でもなんでもないよってことを複数の人から聞いてるんですけども。いや、違うよ。四日市の生まれじゃないよ。そうです。えー、っと、愛護一町、ち津市の生まれってことになるんでしょうか。松坂。じゃ、生まれて、生まれたところってこと。そういうことです。はい。生まれたところは松坂と違うんかな。松坂です。 それは別には、童、う、話、ん、っていうことは本当なんですか童話地区やと思う思う思 う, 思うっていうことです。母親の方が。そうです、うん。あとですね。え、はいはい、もう一つあと、ゴミの集積所はたくさんありますよね、i o 町内に、うんうん。あれについて、うん、市の方にですね、まあ一つうん、一つあたり実は15万円の価格の ごみ学校なのに、なる会長が40万円とかそのぐらいの金額でも見積もりを出してその、本来は受け取ってはいけないような補助金を受け取ったんじゃないかといったことを聞いてるんですけども、そういった事実はあるんでしょうか受け取ってないけどな、お金なんてで、まあその補のあ。補助金自体は自治会に出てるんですけども、やなはい、そ, のそれについて、実際の金額より 大, 大きな金が自治会に渡っているというふうに私は聞いたんですね。 いや、違う、違う、それは、あのー、あのー、あのー、基準通り、うん、うん、そうそう、基準通り、うん、うん、そうそう、それと、はい、それとね、あのー、まあ、いろんな、あのー、なんか、ひろいろ人に聞いたけど、はい、その、なんか、そっちへ神が送られたみたいだけども、はい、今の四日市っていう話とかもそうやし、店の話もそうやし、はい、うちが全然、反応先端は、はい 全然違うことがほとんどじゃないかなと思ったで、もう反応せんだんやけども。違うことはほとんどってことは、うん、合ってることもあるんでしょうかどれがあるかわからんけども、はい、あのー、なんかの店の話とかもそうやし、なんかいろいろ人に言われたけども、例えば、市議会に今の議長の加藤さんですね、公明党の。うんうん、あの人が就任するときに花束を送ったっていうのは本当ですよね。花束を送ったはい。そのときにですね、うん うん、30万円を田辺会長に支払うように要求されたっていうんですよね。それは本人。ありがち違う、絶対違うね。それは見覚えないですか絶対ないね、それは。はい。あと、あの、他にもですね、区の議員が、傍聴席から田辺会長の、まあ、親族だろ関係者から、やじを飛ばされてたっていうようなことも聞いたんですよ。そういった事実もないんでしょうか。やじを、誰にえー、誰っていう、まあ、 えー、っととりあえず私が聞いてるのは桂議員ですかね、桂議員、桂三発、桂三発さんですね、あの人が議会に出ると、なんかその傍聴席からその、なんか家族を殺すようなやじが飛んでたってことを聞いたんですよ、殺したんかな、その現場におらへんで分からないんだけど、も。そうですか、市議会議員にもそのお店に来るようにっていうことを言ってなかったですか聞いてないね。そうですか あと、フードバンクのことなんですけれども、NPO のフードバンクがありますね、うん、あのお風呂に掲示が出てますけれども、うん、そのフードバンクについての質問を、ね、公明党の議員がしようとしたら、田辺会長から止めるように言われて、質問できなかったっていうことがあったっていうんですね、これも複数の議員の方から聞いてるんですけども、うん、このことについては、田辺会長、覚えありますでしょうか。ある行為をした。ある行為をしたとと、言いますと 講義をした、それは議会の庁舎内でですか、建物の中でですかどこでやったかな、ちょっと場所は今、ちょっと覚えてないけどああそれは、それは安住じゃないかな、そうですか、質問させないようになか講義するさせないようなことは言ってないね、そういうはとは言ってないです、た, ただ、結果的には質問されなかったわけですか。うん それは向こうの議員としての活動の中じゃないかな。そうです。ただ、抗議したってことは事実なんですね。抗議、そう、なんの、あの、聞き取りがあったんじゃないかな、その電話で。そうです。もっと調べてから、何か質問するのか。はい、じゃあ、せいけどその時に安住という議員は、私は何か、はいえー、助けようと思ってましたとか、なんとか言うぞとなんかそんな話じゃなかったかな、ちょっともう、はい、どうでもいいことであんまり覚えてないけど。はい 抗議していただくということは事実なんですね。抗議、抗議そ、その質問に対して。抗議、話、どういうことっていう話はしたけど。話はしたけど、今日やめようというか、どうなんかなん、いやめろとそんなんないよ。やめらん と, と, と言うて、やめろと言うたって、向こうはするんやったらするん違うかな議員で。あそ、そういうことですか。うん、あのね、はい、あのー、まあ、私も初めて喋るけども。はい。 本当に膨らましてみんな言うとるんじゃないかなはいそうですかみんなといってもまあ一人二人でなくてもう そ, うそういったことを証言している人がもう相当な数に上るんですねああそうで私にちょ直接言ってくるだけじゃなくてまあネットの爆散みたいな掲示板にもたくさん書かれてますし、うん、そ, その少なくともその飲食店公務員でしたって以前はジャズというお店ですけども お店でしたけども、まあ、実際にそこに行った方からも話を聞いたんでそので、例えば、市議会議員にねお店に来るように行って、で行ってみたらその、まあその、ボトルキープをさせられたとか、1回もその、その2杯ぐらい、バーボンとあとちょっと飲んだぐらいなのに2万5000円とか3万円とか出したりとかですね<笑>は、そういったことを言われてるんですよ。 全然違うと思うけど。全然ち違うということは、ただそのお店コンメっていうお店はああ会長とは何も関係ないんでしょうか。うん。うちの店じゃないね。店ではない、うん。そこにたくさんの市の職員が通ってるっていうことはご存知ないんでしょうか。通ってる通ってるんかな。えー、っと例えば年末年始とかになるとその相当な数が。 たの市の幹部は来るっていうふうに聞いてるんですけども。うどうかな ど, どうかなとうっのど う, うかのどうの今日分からんのでちょっと返事はしにくいんやけど、今分かることは答えてるつもりやけどあ、そうですか、うん。ちょっとね、今車で運転中なんですわ。はい、あそうですかでちょっと。もうちょっと着くもんで用事があるもんで、ちょっとすいません。は はい。